いい今日もよろしくお願いします今日もお願いします ね, いいやるね今日これから、まあ、DIY するんですけど、うんまあ、その前にうちのチャンネル収益化したんですよとうとうご存知の通り。り、うん、収益化したんで、うん、ちょっとねお世話になってる メンバーにえっマジ俺いの日頃の俺何これ重っありがとう収益化したからマジその収益でプレゼント買いました開けていいですかはいもちろん袋までブルーじゃんもちろんフフフフフフフフフ てこれ<笑>いつつもありがとねー<笑>てーおーやばえーチャンネル特製つなぎでーすやばマジでやばいじゃん作ったんだ。 はいえすごいではねでかくない<笑>ねえ<笑>でかすぎじゃないこれねえはいこれさ、はい、もう明らかにでかすぎるけど大丈夫大丈夫来たら多分ちょうどいいから着てみる着てみて。 でもこれちょっと感動えサイズは ?3XL でかいやろういやなんかレビューとか見とったら、うん、僕らぐらいの身長だと 3XL なんだってずっと3って言ってるけど3な 3XL だよ 3XL なんだってあっほんとだでしょ多分ちょうどいいっしょいやセーフョンしてるから本当、うん、ほんとだ セーター来足元もそんな、うんね、本当だえ、すごいあ、セーター来てるから<笑>早くして<笑>変めっちゃいいじゃんやばどう締めるんだ なんで閉めな い, のいやわからんなんか宇宙飛行士みたいだよなんかすごいねいいじゃんちょっとあでもこんなもんか作業するって考えたらえこれ何、はい、前前回までジャージだったじゃないですかはい今回からこれになるってことまあ好きな方着てもらえればうん、まあ、ちょっとさリアワイとか手伝ってくれるじゃんうん 汚れたりしたら、うん、あれだからもつなぎの方がいいかなと思って、うん、で今日は本当は DIY を手伝ってもらうって言って呼び出したけど、うん、これを渡したかったんだえそうなの、はい、やんないのじゃあやるけどやるんだやるはやるけどやらないのが一番嬉しかったよ<笑><笑>やるのにやるやるせっかく来てくれたからやるわ<笑><笑>じゃあ一緒じゃん<笑>すごいねこれでも いいじゃんえそうちゃんのは僕もありますマジはい2人だけ2人だけ、まあ、まずは収益の部分で買ったんでうんすごいこっちの方がいいな、うん、俺その方が多分ね、うん、動きやすいと思うし、ね、開けててもかっこいいいやいいと思うちょっと今さ<笑> T シャツう<笑>ちゃんとこうちゃんとすればさどういいじゃん いい感じうん今日これさ、うん、隠すの忘れててさ、うん、ずっとここに置いてあったの<笑>で外で合流してきたじゃん、うん、やべえって思って、うん、もう部屋の電気もつけずに<笑>でいつも多分、うん、俺前に先に入ってもらうじゃん最初、うん、入ってたね、うん、やべえと思って先に入って、うん、前お前追い抜いたて<笑>暗闇の中で自分のジャケットかけて<笑>もう出したのそうちゃんの あの向こうにある。白色？うん、うん、オレンジ。マジ？すごいわこれは。夏暑いね。夏はした暑いかもね。夏ちょっとこうやってした縛ればいい、ね。縛ればいいね。ねいすごいわこれは。ありがとう。いつもありがとう。うん、これは本当でもあれで、ね、俺にしか着れないね。そうだよ。ちゃんとネーム入ってますから。嘘でしょ。あ、俺のね、そうちらのね。<笑> 俺の名前はないんだ。<笑>名前を入れる。オーダーはなかった。そうなの、うん。ありがとう嬉しいわでも。大事に使います。ーありがとうね。これからもよろしくお願いしまーす、はい。お願いします。さよなら。はい。というわけで、えー。着替えました。今日からそうチャンネルの D. I. Y. は。 のそうチャンネルつなぎ」でやりまーす。イエーイ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 Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on read. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, b a b y you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of me. 満点メントスコーラー<笑>いや何でやねん